ロトンフィールズきましたキラーはナースだな破滅ありかチラッと探してみるかこれはメグがチェイスだな レイクも探してそうだったし俺は発電機回した方がいいな何かいいツールボックスあったな俺のライトと交換しとこ俺の後ろにいる ま、ったーおっ破滅量か。 別の方に行ったみたいだな。 こっち来そうだなあとちょっとなのにつられてる仲間ごめんな 急いで離れる追いかけてこないな。救助してくれたストライクかナイスー んもしかして治療してくれるのかさ最後の発電機つけるぞ<笑>よっしゃあゲート開けるぞ。 これはゲート開けた後じゃ間に合わないか地下の周りを警戒してるなー時間もないから突っ込むぞさあ逃げるぞメズうわ めぐ先に行けなんでエルスルーなんだよゲートサンキューめぐどこでチェイスしてるんだダメだったかん止血剤か 距離が取れないからきついか。助けられなかったー。治療ありがとな。ジェイクは無事かあっちか。待ってろ。 まずいバレた猶予ある飛行隊するかジェイク逃げろーナースがゲートに向かったら解放使うぞめぐってくれるのか るメグサンキュー。